分かった分かった分かった。ああ、分かった。小田白河原は遠いんだう、ね。うん、で、しょ、ね、さっきからサンシがあったじゃない。あそこ戻ってさ、小学生たちが行った道行こう。あ, うあっちがね、戦場がある、あの。戦、う、場、ん、があるのはね、近くて、見やすい。小田白原が遠いわ。何もない、うんえー、ところ、どうって行かなきゃいけない。うん、ただ、小田白河原。